こんにちは日本一優しい本格パン作りの美かですいつも見てくださってありがとうございます先日日本一優しい本格パン作りの教科書という本を出版しましたこれまで1万人の生徒さんにお教えしてきたパンの中から少しずつ皆さんに紹介していきます今日はカンパーニフルーを作っていきます4種類のドライフルーツがたっぷり入った贅沢なパンなんですよイーストで簡単に作れるパンです フルーツを混ぜ込むんですけれども初心者の方も失敗することなく作れますのでぜひチャレンジしてくださいねでは一緒に作っていきましょう材料の説明をしていきますまずドライフルーツの下準備をしていきますレーズン 30g サルタナレーズン 20g カレンズ 20g フランベリー 20g を今回ご用意しましたこちらにお水を注いで20分ぐらい漬けておきます 20分経ちましたらしっかり水切りをしますこの状態で使っていきます純強力粉 140g 私はリスドールを使っています電粒粉 30g 大麦 30g 粗びきを使ってくださいイースト 3g 塩 4g 砂糖 5g を加えて カードの丸い方でざっくりまで合わせますお水1 4 0ムを加えてさらにしっかり混ぜてくださいここ手早く混ぜていきますよ粉気がなくなったらテーブルに生地を出していきましょう今回ライムギがね結構入ってますので少しベタつきますのでねびっくりしないでくださいねはい、テーブルに出します そうしましたら手のひらを使って大きく押して戻す、押して戻すで材料で混んでいきます。お粉が残ってないような状態までしっかり混ぜましょう。混ざりましたら一度生地をかき集めて、今度ね叩いてしっかりグルテンを作っていきますよ。生地を両手で持って叩き落として二つ折りにするっていうこれをね繰り返していきます。 最初はね、べたついて生地がテーブルにくっついてますがだんだんねあの、テーブルから生地がペロリンって剥がれるようになってきますのでね頑張って叩いていきましょう表面がね、ちょっとつるっとしてきて生地がね、少し伸びなくなってきます生地が伸びなくなったっていうことはグルテンができたっていうことなのでグルテンのチェックをしていきますね生地を少し引っ張ってみてすぐ切れなければ OK です すぐ切れちゃうようだったらねまたね、繰り返し叩いてくださいしっかりしたグルテンができてないと美味しいパン出来上がりませんのでねはい、グルテンができたようなので具を混ぜ込んでいきます生地を広げましょう生地の半分にドライフルーツを3分の2乗せていきます具の乗ってない生地をカードで剥がしてあげて具の上にね、かぶせてあげますで、残りのドライフルーツを乗せて またね具の乗ってない生地を剥がしてかぶせていきましょうそしたら生地をカードの平らな方を使って切って重ねて切って重ねてという形で混ぜ込んでいきます私ね実はあのレーズン嫌いなんですよあの特に普通のレーズン、えー、とグリーンレーズンとかサルタナレーズンカレンズは食べられるんですけど昔からのレーズンが食べられなくてですね こんなにねたくさんドライフルーツが入ってるパンってみんなに喜ばれるんですけどこれレッスンしてる時って私も超ブルーなんですよね生徒さん結構してる人が多いので皆さん笑うんですけどもねもうね見てるとね嫌なんです作ってるのに嫌だって言っちゃいけませんけどもねすごいねブルーですよこんなにたくさんって皆さん喜んでくれるんでねまあいいんですけどね私このパン食べません。そそうそうあの ドライフルーツ4種類用意できないようでしたら2種類とか3種類でもいいんですけれどもレーズンだけはやめましょうすごいしつこくなっちゃいますのでね数種類混ぜてもらった方がいいですはいだいたい混ざりましたら生地を丸めて一時発酵していきますテーブルに打ち粉私はリスドール使っています打ち粉をして横からくるくる巻いていって最後は締めていきましょうボウルに入れて30度で40分発酵させていきます 生地が乾燥しないようにボールにラップをしておきましょうこの間に発酵カゴ用意しましょう私はねバヌトンとか使わずにボールを使っていきます15センチのボールにキ巾をかぶせて打ち粉をふるっていきましょうはい、40分経ちましたこんなに膨らんでますよ大きく膨らみましたねはい、こんな感じですついでに裏側を見てもらおうかな 生地を出していきますよ表面に打ち粉をしましたらカードで生地とボールの間に隙間を作ってあげたら書き出してあげます結構重いですそしたらですね真ん中からガスを抜いて丸めていきます生地をピンと張らせるようにね丸めてくださいねこの丸め方によって生地の膨らみ方変わってきますのでね生地の表面がピンと張るように丸めていきます しっかり閉じてあげて閉じましたらボウルにそっと乗せてください閉じ目が上ですでこちらの方を35度で45分発酵させていきますその間にオーブンに予熱を入れておいてくださいねはい45分経ちました膨らみましたね大きくなりましたよねこれから焼いていきますオーブンシートにまず生地を移していきましょう ひっくり返しましたらボールと布を外します布に生地がくっついてる可能性があるのでその時にはね、カードの平らな方を使って丁寧に剥がしてくださいねはい、クープ入れていきますこのパンはあまりクープ開かせたくないのでいげたに入れていきましょうはい、じゃあ焼いていきます240度で20分焼いていきますこれ、あくまでも私のオーブンが目安なので 温度はね多少調整してくださいねスチームも入れていきますはい焼き上がりましたいい色に焼けてますね男前な感じにね焼けましたいかがでしたか作れそうですか YouTube では時間的な関係で作り方しかご紹介できていませんもっとねコツとか知りたいという方はオンライン講座をご用意しています 今は自家製酵母だけなんですけれどもイーストのオンライン講座も始めますのでご興味のある方はホームページをご覧くださいそれ と,、えー、とたまにですね YouTube ライブでパンのレッスンをしていこうと思います一緒にね作れるようなレッスンをしていこうと思ってますのでぜひ楽しみにしていてください今回の動画を見てよかったな作ってみようかなと思った方はチャンネル登録と高評価ボタンを押してもらえると嬉しいですではまた